久しぶりで す, してますこれね春にかけた獅子頭なんですけどうちはあの獅子頭の場合は二度掛けって言って4月にかけたのと同じようなことを9月今の時期にでほぐして根っこを切り戻してもう一度掛け直すという作業を、えー、特定の自種獅子頭だとか根の出の悪いカエデだとか細根、うんうん、がすごく出づらい。 品種って植物であるんですね取り切っていろんな人がいろんな方法でやってるんですけどまあこれはうちのやり方でもう一度根っこを切り戻す切断する前に根っこを切り戻して根の絶対数をたくさん増やして春に切断して植え替えた時に枯れる率を極力減らすのとまあ、根っこがたくさん出てねいい粘りになればという確率的にその方が良くなるというのでうちはやってます。うんうん、今回 同じこの兄弟100本ぐらい春にやったんですけど現状の木みたいに発根がもう確実に確認できる状態のものとあと発根は多分してるとは思うんですけど本数が少なくてですねなかなかちょっと肉眼で発根が確認しづらいパターンあと極端に樹勢がこう落ちてしまった枯れてはいないんだけど落ちてしまったパターンと。 これは全全部完全に仏仏大失敗ですね、うん、こういったあの100本もやるとねいろんなの出るんですけどほぼほぼ100本中完全にこういうふうに枯れてしまったのは今年の結果は3本3本うもう完全にこういうふうに枯れてしまうこれは原因が定かじゃないんですけど葉っぱが吹いてくるのが遅くてですね芽が吹く直前にかけ取り消したんですけど芽がなかなか吹いてこなくて。 なおかつ最初に吹いた芽がちょっとよじれたというかふるったというか変な状態で枯れちゃうのかなと思ったら6月頃目芽が吹いてきてまあまあこんな受精の弱い状態なんですけどまあこういう状態 あまりないのでうん、うん、私も今ちょっとほぐしてどういう状態になってるのかる、ね、ちょっと一緒に検証してみたいと思いコバで可愛いですよねでも、うん、ただこれは本当の葉っぱじゃないからね<笑>なるほど遅くに剥がりして弱々しく出たような葉っぱなんで、うん、まあ、状態的には同じような状態になっちゃったのでね、まあ、ちょっと今回は検証しながらうちでやってるやり方をご紹介したいと思います、はい、うちの場合は網で水苔じゃなく こ, こ土です はい、網で目的の場所までこう上げてうち、えー、で使ってる用土は基本用土が赤土でここに燻炭もみ殻を炭にしたやつ燻炭とあと保水と、えー、排水のを兼ねてバーミクライトを入れてます水苔細かくして入れたりする人もいるんですけど、はいはいまあ、短期間なんで水苔でも大丈夫なんですけど、はいはい、水苔は結構ね土の中でね腐りやすいんですよ。えーまあ包み上げちゃうから りとかはないんですけど、うん、あのうちの場合は保水と排水を兼ねて赤土に対して燻炭がだいたい3割 30% ぐらい、うんうん、バーミクライトが赤土に対して3分の1ぐらいの量まあだいたい適当なんですけど、うんうん、そのぐらいの量で混ぜた溶素こういう溶素なんですけどね、うん、まあこれを使って表面だけ、えー、乾き防止と土が飛ばないように 水苔をちょっとカバーで置いてますでどうしても傷が巻いた傷がこの辺なんですよだいたい網でやった場合って余計には網をつけないのでどうしても先端の近いところに傷口が来るので、まあ、土がちょっとこぼれたりなんかするとすぐ傷口が出ちゃうので水苔でカバーしてどうしても乾きやすいので保護のために水苔を置きます。まあ、春ににかかけけけたた状態をまた同じようにかけ直すすんですけど まずは埋め立ったところを、まあ、ちょうど外すとこんな感じになってますうち、ん、ね自動灌水でやってるんでねちょっとコケがねすごく生えやすいんでコケ、うん、でびっちりになっちゃった時もあるんですけど根、まあ、根がもう発根が発見えます ね, 見ますねこれ土でやる理由は水苔だとこの時期にほぐそうと思っても根が絡んじゃって、うん、弱い根だったりするとその根が取れちゃったりね、うん、でほぐしづらいじゃないですか、うんはい 取り木をする方法の一つでよく水苔で巻いて6月頃に切断しちゃってそのまま外しちゃう人がいるんですけどそれはそれでいいんですけどそれの場合水苔とかよく使うのは夏場の保水が大変だったりと6月にスパンと切ってその時に根をほぐさずに普通はそのままそーっと鉢に植えて来春。 うちのお客さんでよく失敗しちゃった話聞くと6月に切れって言って切ってその時にやっぱりこうやってほぐしちゃうらしいんですよね、うん、下をポンと切っちゃって植え替えると根が足りなくて枯れちゃうっていうことがよくあるので、うんまあ、6月に外すパターンの場合はもう切った後そのまんまそーっと植え込んじゃう。うん 一見こんだけ出てるんで、ね、もう外してもいいんじゃないかと思ってますね思っちゃうじゃないですかすごい量出てます、ねね。でもこれねちょっと今わかりやすく普通は洗わないんですけど、はい、ちょっと今わかりやすくちょっと洗ってみますね、はい、ねこんだけ発根してますまんま外してもあの良さげな感じはするんですけど木、はい、の場合どうしても上にある程度のあのボリュームがあるじゃないですかこれを今もし切ろうと思うとこの辺でこう 切る形になるんですけど、うんうん、このまんま切るとよーく見てください。このシガシラの根っこって普通はモミジってこういう細いサイコンが、うね、こういっぱいこれこれ草の根なんですけどね、はい、こういうのがいっぱいこうあるじゃないですか。シガシラってないんですよ。これ棒根って言ってね、サ、え、イ、ー、サイコンのないこういう細い根ばっかり。 でこれを切った時にコンがないんでね前にもよく言ったんですけど根の先端から吸うっていうじゃないですか、はいはい、細かい根がいっぱいあれば先端がいっぱいあるからこう保てるんですけど、うん、これをまた切っちゃうとこの時期に葉っぱがこんだけ茂ってる時に普通この根を切ると水が足りなくなっちゃうんですよ、うんうんうん、でもこれはすごくいい状態なんですけどもこの時期に切っちゃうとまだ心配なのでうちの場合 これを切断をせずに、はい、根だけを詰めてもう一回ここから根分かれをさせますと、うんうん、この根がこんだけある根がさらに倍になって粘りが良くて、うん、春に去年の例でいくと845本取り木をかけて、はい、約二0本ちょっとあの成功したんですね、うん、でそれを4月に植え替えた時に1本も枯れなかったです外す時にね枯れるリスクってどうしても出るんですけどす、ね、この仕事をすると ほぼほぼ4月の時点での移植にすごく強くなるまずこういう風に出るとちょっと段差の違うところから出てる根っこがありますねこれ通常もそうなんですけど上から出外しますで、根のこういう段差になったのもこうちょっと高さをまあこれの時点でこれをやっとかないとどんどん上に伸びる根が太ってしまうので、でこの時に前のいろんな動画でもやったんですけど 将来いろんな鉢に入れるように根をなるべく小さくしたいんですね最初の段階では で, でもさっき言った通り葉っぱがいっぱいあるので地頭の場合根をあまり小さくすると枯れるリスクがすごく高くなっちゃいます、うん、でもこの時期にまだ下から水を吸ってってくれるので、はい、この時点でここの根が短くなっても水が足りなくなるということがこの時点ではないですで。 もちろんこの蓋に向いた根もね、少しだができるように平らになるように見えるかな、うん。なんかあんま見たことない光景ですね。この棒の根、ね、が。あ の, あのもう一個やったときに、はいはい、今度はやり方というよりかちょっとシガシャラの性質と編み掛けの性質をちょっと説明したいと思うんですけど、はい、とりあえずはねこういうふうに短く一回しておいて、ここから根、ね、分かれができれば。 このボリュームに対して大体植木鉢だとこのぐらいの鉢に入ると思うんですよね。うん、そうすればその半分以内で最初の根が収まってるので、うんうん、ここから根、ね、分かれした部分で多分どんな鉢でも入ると思うんですよね。うんうん、こ, うねこれが通常の6月に外したり4月までこのまま伸ばしておいておくと、うんうん、黒いポットとかビニールなんかで巻いてやった場合には 根, 根っこが走っちゃうんですよ。そうですね でそれを短く切った時には結果的に根っこの量は多くても長くなってるので切った時に根っこの量が減っちゃうんですね、うんうん、まあそれをうちはあまりそういうふうにしたくなくて根っこの量を増やしたくてこの時期にこういうふうにはいでこの状態でさっきの網でもう一度かけ直すんですけど、まあ、ちょっと比べるためにちょっとあ 後, 後ではい多分これなんかもう発根は 確認できてるんですけど、先ほど根が飛び出てないんですね。うんうん、で、これがどういう風になってるのか、ちょっと見てみたいと思います。うん、あ、ごめんなさい。まあ、根があるので発根はしてると思うんですけど、まあ、横には出てこないけど下にね。あのいっぱい出てるんだけど、下にこういう風に降りちゃってる場合もあるので、まあ、どういう状態なのかな？っていうのをここで確認します。 下向きに出てますね根はそこそこ出てましたねこの状態もかっこいいですね値 上,、ね、上がりみたいなでもあんまり<笑><笑>さっきのは網から木出たところが枯れるのでそっからまた新しいが、ね、根が出てこういう風に走った根が少なかったんですけどこれはたまたま下向きに伸びた根がたくさん出ちゃっててで横に出た根は 網で止まるのでるあこういうパターンもよくありがちでさっきちょっと説明しなかったんですけどざるで栽培したり網で栽培したりした時に根が自然と突き出て先端が枯れて新しい根が元から出て新陳代謝するからすごく培養にはいいんですけど、はい、こ, こから本鉢に入れる時に気をつけなきゃいけないのが割とここを見てもらってもわかるんですけどここで網で 飛び出て枯れますよね、うん、で新しい根がこうとか出ますよね、はい、でもよく見てもらうとわかるんですけどこっちからは出ないんですよこういうところからはみんなこの先端からしか出ないんですよですからザルにしてもこういう網にしてもちょっと大きめにするじゃないですかその先っぽの方でしか根分かれがしないので結局そこで本鉢とか仕立て鉢に移し替える時に根を切るとなるとこの根分かれなくなっちゃうんですよ うん、でこれを残そうと思ってこっちでやるとこれの場合はこのぐらいで割とコンパクトなんですけど、うん、ザルとかでやると少しでかいじゃないですか。はいはい、ですから切っっった時に寝分かれって意外となくなくちゃうんですよ、うん、そういう時はザル用の手入れがあってちゃんとザルで培養してるからといって植え替えをしたり切り戻しをしないと。 後でちょっと大変になっちゃったりするので、うん、まあ、ザルだからって安心して定期的な植え替えをしないとちょっと後でジサーチに入れづらくなったりはしますね、うん、こういう風になっちゃったやつっていうのはこのまんま春までかけとくとこれがどんどん成長して太くなっちゃうので、はい、こういうやつほどさ先ほどのすごくお利口さんにできたやつよりも、うん、この作業が重要になってきます、はい、特にこの下向いた根は一旦切除して そうなると上の方の網で止ま伸びて止まった根がね、ちょっと弱っちい芽がこれがまた復活してバランスが取れてここだとなくなっちゃうから下向きの根は少しあまり下にこう向かないようにちょっと短めにしてあげます。そうするとこっから脇にこう伸びるので、うん、こんなに短くできるのもまだここが繋がっているから。 からるまだ吸ってるん で, で今ならこのぐらい短くしても枯れないでこっちがこのまま伸びてくれる分には構わないんですけどこれがこっちへ伸びちゃうとあまりよろしくないのでちょっとこの辺は縦の線は短くしておいてこっこからこう脇に出てくれると嬉しいかなとまあそれを狙ってこういうふうに切っておきます。 もう細根がほとんどない。だからこの状態でブツンと切って春にいくら芽がまだないとはいえ上のボリュームがあるので枝枯れしたりしやすくなるのでこの状態でもう一度かけ直す、うんうん、なんか威勢の悪いどうしてなのかなっていうところをちょっと謎を解明して、ね、見てみたいと思いますかわ、はい<笑>可愛いけどなこれ。 うん、このまんまで取り木が取れちゃってればかわいいんだけどもまあ生きてるから多少はあるんでしょうがあ片根ですねまあよくあるパターンの失敗ではない失敗き、うんうん、としては取れるんだけども商品としては片根でいずれ根を継いだり何か細工を要するようなパターンですねちょっとこれも洗ってみますで今ちょっっと洗った時に 皮がむけたんですけどこの辺が枯れてましたねこれ焼け込んでるねだからね出ないとこもあるんですかねまあだからっていうわけでもないんですけど普通さっきまでのはまだここも生きてて、はい、まだ吸っててくれたんですよね死、うん、うん、芯で は,、はいはいはい、で上から出た根っこと両方で従来の葉っぱを維持してたんですけどこれ上から切った時にもう下が 枯れちゃったんですね発根するまでは葉っぱの芽が出るのが遅れたっていうのは多分発根がまだされてないで挿し木状態だったんで、うん、芽が動くのが遅れててここでちょっと発根したんでその分だけで多分芽が出てで、枯れずに発根したのはまだかろうじて下からちょっと吸ってたので枯れはしなかったんですけどこれで発根が運よくしたのがこの状態でかろうじて生きてる。それがが発根しなかった場合が もううう完全にこういう風にこいなって、取り切って上がダメになっちゃうパターンもあるんですけどこういうふうに下が腐っちゃってダメになっちゃうパターンもあるの で, でこれの場合は切っちゃってもいいように感じるんですけどまあ時期として今の時期やっぱりそういう切るっていうのもねあまり根をがっつり切るような植え替えっていうのは9月っていうのはある程度8替え程度の植え替えなので今回も他の木と同じように短くしてみます。 ということは2度掛けする、ね、同じようにして、うん、仮に上の容量も少ないので、うん、この根が新たに他の端内っていうんでこう伸びてくれてここが伸びれば結果的に今の状態と一緒 で,、うん、でもしかしたらこっち側の生きてるところに根が足りないのでここの根を刺激することによって新たな発根が促される可能性が出てくるので、うんうん、このまんまさっきのまんまにしとくと。 この根がただ発達していくだけで、うん、このボリュームとさっきの根が釣り合いが取れちゃってたので新たな根が出る可能性が低いんですね。はい、でここを切って刺激してあげると根の量が足りなくなるのでこっちから出る可能性が出てくる。るでここはは枯れたとはいえ まだ多少のいっちゃうよりは水の水分の供給が下から吸うところがあるので、うん、ダメ元で戻しして一度かけ直しま生産者的に言うと、はい、これはもうほ ぼ, ほぼ枯れたとのと同等と失敗と同等と<笑><笑>あまりあの期待できる商品になる可能性が低いのでまあうまくこっちから出てくれればね復活する可能性はもちろんあるんですけどあまり仕事しててこういうふうになっちゃったパターンは 生産者的には失敗と同じですね、うん、これは例えば根のないところを削って発根剤塗ってみたいな、はい、皆さん勘違いしているのが、はいはい、発根剤をよく挿し木でも取り木でも塗るじゃないですかす、ね、発根剤っていうのは基本的に発根する本数を一本しか出ないところ二本とか二本しか出ないところ五本とかっていう 発根量を促す、よく読んでもらうと分かるんだけ ど, なるほどたくさん根を出させるための薬なんですよね出ないものを出させる薬じゃないんですよなるほどいろんな種類の発根剤あるんですけど全てそうですつけてもちろん効果あるんですよたくさん出るんだからいいことなんだけど、うん、出ないところを無理やり出させる薬ではないのでこうやって出てくれたところからたくさん出させる効果はあるんですけどもちろんいいことなんですけど こういうところが出なかったところが出るための薬ではないので発根、うん、剤塗ったからっていっぱいは失敗しちゃいます<笑>、はい、でも削り直しは意味ありますかね、うん、そうですね削り直しはまあ新しいこうカルスがね、うん、新しく分か巻いちゃってる可能性もありますもんね、うん、ただそのさっきのように上が充実していて、はい、まあもちろんこれもあと削るんですけど、はいはい 上が充実していて、新しい傷をここでつけると、うん、秋の成長期で、うんうん、新たな刺激で発根しやすくなったりするんですけ ど, ど、上がこんだけちょっと元気がないと、果たしてどんだけの元気があるかどうか、それはちょっとわかんないですね。だから、あの、やっても出ない可能性があると。そうです ね, ありますね、うん。まあ、こうなってしま、こういう状態になってしまった時点で、半分失敗、半分成功。<笑><笑>うん、まあ、こういうのも、やっぱりありますね。はい。 またかけ直してみたいと思います。はい、取引は4。は四、い、月。目が。吹く直前にうちは や, やりました。え三、ー、月の下旬。三月の下旬。下旬。から、うん、たまに目がチクッと動き出して、四月に入ってからやる時もあるんですけど。まあ、だいたい。三月下旬から四月上旬にかけて。かけて。三、うん、月中にやることが多いですかね。なるほどで、九月の上旬。くらいに。一、うんはい、月のお盆過ぎれば大丈夫なんですけど。九月の。成長期で根がまた出るので、その時に。 向かっててこの仕事をしてるとやるあまりちょっと遅いとこっからの根の発達する時期が短くなっちゃうので、うんうんうん、まあ、できるだけ9月上旬まででにはやった方がいいかと思これの場合はさっき言った通りこの毛細ンが少ない種類なので、はい、すごくこれ有効ですっていう話をしたんですけどカエデとかモミジは割と細い根も出るし、はい、発根もいいのでいいんですけどカエデって意外とね取り消してねみんなカルスばっかりになっちゃって。うんうん 取れるんだけど根の本数が少なかったりとかって経験が結構多いと思うんですよ。はい、うちもね取り木はできるんだけどなかなかこんな葉っぱの根にこう根っこが出なかったりね、うんうんうんうん。その替えでもこのやり方でやると多少根が増えます。なるほどうん、うちは替えでとモミジだけ替えでとシシガシラだけこの二度目掛けをします。まあ通常のものはじゃあ外っちゃう。通常のやつはね外さないでうちは一年かけといて春先にやるんですけど。 普通の山もみじだとかでしょうじょうだとか取りきするんですけど、はい、あのベンチドリとかね、うん、それは普通に結構ちゃんと発根するしこ れ, これをやればより良くなるんだけどうん、うん、<笑>やらなくても割と切り離して移植した時の枯れる率ってすごく少ないので枯れる率が高いものだけうちはやってます、うん、まああのやれればね全ての木でこれやると根は本当に良くなりますようん、うん。とりあえず同じように もともと使っていたこんなに長いかけたかけないので普通にホチキスぐらいで全然持っちゃいますん で, でここに先ほど言った軍艦この黒いのが軍で、はい、バーミュクライトと基本用土は赤土。はい この網で下から筒にしてやる大体これでやると水分が、はい、土の量が多いので、うん、水が枯れたりすることがというか気持ちがいい。うん、で割とうちはこれをやるんですけど欠点はは下のボディはダメになっちゃいます、うん、よく頭取り木をしてでまたその下で枝を作り直して、うん、また何年か後に新たに取り木をするとかっていう方法が。 あるんですすけど、まねまあ、ちょっとそれには向かないですねで。もし下を作ろうと思ったら下のどれか1本を徒長さてといてここからこう飛び出るような形でここ生かしといてで切った後に今度こっちで作り直すとかって言うんだらいいんですけど下のボディをもう一回再利用する時にはこの網でやるとなかなか下は駄目になってしまうので。 これ網と鉢は固定してないんですね。してないです。ね、ただ置、ねね、置いて。もうね、ずれないです。あの芯、中に植木が芯の軸になっちゃってるので。はいはい、これは水ゴケです。あの細かく、ふるいでこうみじんにしてもいいですし。業者はいっぱい使うので、もうこういうの、こういう商品で。 あ 売, ってるんですね、売ってるんですよ。まあ、サツキ屋さんとかよく使うんですけどこれすごく便利で通常裏ごしみたいにふるいで細かくね、うんうん、やったりして使えば十分なんですけどちょっと最初適当にこう引き詰めて、はい、これは本当に保護だけなんでまんべんなく表面が覆われていれば大丈夫です、はい でこれを外すのは春 こ, これが、えー、3月の通常の雑木の植え替えに適したお彼岸3月のお彼岸ごろに向けてやるんですけどまあちょっと忙しかったりしてその頃って植え替えがいっぱいあるので で,、ね、できない時はうちは2月前にはやらないですけど、うん、2月の中旬ぐらいに外してビニールハウスを入れちゃったりすることはありますね。えー まあ、一般的には、まあ、う普通はもう春の普通の雑木の植え替えの時期にやってもらえればいいと思います、うん、まあこれでちょっとあとで水やりますけど、はい、出なかったやつも出てくれることを期待してまずやる中なので期待してとは言ってますが。 あまり期待はしてないです<笑>でも意外とね、まあ、こういうんでちょっとうちの戦力としてはもう戦力外通告に近いパターンなんですけど、うん、でも枯れないとやっぱり世話するじゃないですか、はい、でこういうのっていうのは根も片根だし規制も悪いから売れ残ってくんですよ手入れぐらいはしてるからね普通、はい、の間にかね戦力外のまんま年数経ってすごい良くなっちゃったりするのもね。えー 普通だったうちになかなかこのパターンの木が10年20年置いてないんですよ、はいはい、売っちゃうんでね。それがこういう一癖あるやつは売れずに残ってて<笑>、知らない間に隅っこの方であの目つまんでるだけで5年10年して、あれ、こんな駅になってるとか、うん、で、根っこも後から出てきてね、よくなっちゃってたり、中には安いから、こういう材料をわざと探しに来る人もいなくはないんですよ。根っここををね、ね出なないいいととろろてみたり、ねう ん, いろんなと 遊べるじゃないですか、はい。業者だとそれが手間なんです手間食っちゃうんですけど趣味者の方にしてみれば根っこを継いだり、ね、なんだりっていうこと自体も楽しみだから、うん、安い材料でねそうやって遊んででよくなれば万々歳、うん、10件いると取り木の仕方も10通りあってさっき言ったように水苔で取ったりする人たちなんかは根をほぐせないのでこういう。 秋の二度掛けっていうのはほぼほぼやらないですし、うん、うちのオリジナルじゃないんですけど誰に教わわっってやったわけででもないんですよ、ねうん、まあうちの親父なんかっていうかうちは代々こうやってるんですけど、うん、昔そんなにしがしらをね取り切ってそんなに。 業者もしてててなかかっっっった頃にうちずっとしし頭って結構昔から作ってるんですよそのまんま静木のまんま作ってても売ったりもしてたんですけどどうしてもシシガシラって継いだ苗木が腰高なんで、はい、なかなかかっこいい木にならないので小さく作った木を取り消したらすごく人気が出てたくさん売れるんでうちの定番商品になったんですけど最近はもうここに行く段階の前で売れちゃってなかなかね。うん 国内でも人気だし、海外でも人気だし、うん、ありがたいことに取れて枯れるかどうかもわかんないうちから、うん、売ってくれ売ってくれってなので生産者としても作りりがいがありますよね売れて取り木して売れるかななんて言って作ってるより、うん、売ってくれっていう人は待ってると失敗もできないなと思って、うん「ごめんなさい全部失敗しちゃいました」行<笑> か,、ね、<笑>かないので。 最初にもう一回削り直しの話をしたんですけど、うん、ちょっとやっぱり受精が悪いので削らずにやってみました、はい、また新たな傷をつけて逆に受精が落ちちゃう可能性もあるので、うん、カルスから発根するので新たなカルスの方が発根しやすいんですけどちょっと受精が悪いので、まあんまあ様子見て、はい、最悪根が出ずにもし取り木だけ外せたらあとでね次なりなんでり、うん、また外した時にね また発根する機特にねあのまあ普通よりも網で上にせり上げてる分、はい、乾きやすくはなるんですけどただちょっと細かい土でバーミキュライトとかを混ぜて補水してるので通常の他の木と一緒の水やりの管理 で, で水やる時にちょっとこのね土にかけてあげる程度で。で特に 場所的にも普通の日向し、うん、2度掛けした後のここからの秋って日差しは秋の日差し強いんですけど、うん、極端に乾かかなななくくってくるじゃないですか、はい、やっぱり8月の時の78月のすごい乾く時よりは多少乾かなくなってくるので、うんうん、ここからの管理はそんなに気を使わないですね、うん、意外とね。 こんだけの土の量があると乾かないですよ。うんうん、まあ、どっちかというと一回目の方ですね。じゃ、あ注意するのは。そうですね。うん、あの四月の時にかけて、根が出るまでの間に。極端に乾かすとか、はい、で、あと六月過ぎて。発根はしてるんだけど、今度は逆にあの水が。少なすぎると、下に行っちゃうので、この網みたいにする。時の管理と、真ん中でこう。 取るバイトだと保水力の違いがあるんで管理がまたちょっと違うと思うんですよねそんなに極端に取り機能だからといって特別な管理ってあまり皆さんしてないですよねまあこんな感じですあと春これを外すですけど売れ残ってたら外し作業 もうででやるんで、まあ、もし動画が撮れればその時でも、ねぜひうん、この二度掛けした次のここから成長した根のがどういうふうになってるかっていう動画が撮れればね、うん、差がね見れると、うんまあ、参考になるかどうかいやー大変参考になりました<笑>、まあ、ただやっぱりまあ何回も言うけど人それぞれのやり方があってその家家で えー、それなりの理屈でやってるのでどのやり方が正解っていうのはないんですけどね、うんまあ、うちは重視してるのはこの春の移植した時に枯れないっていうのが枯れないための根作りっていうのが一番のこの目的なんで、うんうん、じゃあすいませんありがとうございます。